リンチェプリンス、平野仕様を無理やり引き合いに出しグループのファンティアラが批判を浴びているよう だ, だメジャーリーガー大谷翔平選手の活躍が注目されている今回の WBC。twitter 上で大谷選手の名前がたびたびトレンド入りを果たすほど話題を集める中、ティアラの珍行動もたびたび見受けられる。 ことの発端は、とあるネット民が、平野氏を大谷翔平侍ジャパン、とハッシュタグをつけ、野球界は世界の大谷翔平、芸能界は世界の平野氏を二人とも日本の誇り、といった胸のツイートを投稿したことだ。 これに続き、他のティアラも、世界で戦えるツートップ、二人とも一流のエンターテイナー、下ペロの癖が同じで、インタビュー見ても得た、などと、謎の盛り上がりを見せていた。選手の快挙イコール金プリの快挙強引な関連ツイートに、野球ファンと大多数のティアラはドン引き。双方のファンから、大谷さんと一緒にするな。 だからジャニオタ恥ずかしいって言われるんだよ。世界の人に仕様っていつから知られてたの知名度も実績も全然違う。平野仕様が逆にかわいそう。実績も知名度も全く違うのに一緒にしないでください。野球ファンが言うならまだしも時短上げでこんなこと言っちゃうの恥ずかしすぎる、などの批判が後を絶たない。もはやティアラのお家芸となりつつある強引なこじつけ。 過去にも音楽番組に出演した平野の手が助けてを意味するハンドサインと読み取り大騒ぎしていました。他にもサッカーワールドカップカタール大会で日本代表がドイツに逆転勝利した際にももしかして金プリのために勝ってくれた金プリも絶対奇跡ある。と妄想を膨らませ彼らの脱退事務所退場が白紙に戻るのではないかと希望を寄せていたことも また今年開催されたシクストーンズのライブツアーは金プリのお下がりなどと発言して他の界隈にも迷惑をかけています。ティアラから見ればこの世のすべてが金プリとつながっているのかもしれません。芸能ライター。とはいえ、キング、リンチェプリンス、5人で活躍するのも残りあとわずかわずか。ティアラたちも焼けクソになっているのかもしれない。